今日は福岡に来たら絶対に行ってほしい3つのおすすめ店を紹介していきます僕が福岡在住なんですけども福岡で住んでいて実際行ってみてよかった場所ぜひ行ってほしいなと思うところをまとめていきます僕の放送ではこうした福岡の生活であったりとかコスパ最強の世界各国の情報をお届けしていますよかったらチャンネル登録もよろしくお願いします今日なんですけれども今日は福岡で来たら絶対に食べてほしい3つのおすすめ店という話をしていきます 僕は今、福岡在住8年目ぐらいになってきたんですけども、実際に福岡来てみると、やっぱり移住者だから分かることって結構あるんですよね。その移住者だから分かるおすすめのお店をまとめていきます。1つ目、1つ目のお店は、えー、福岡のパンストックっていうお店です。で、売られている、えー、明太フランスパンを紹介していきます。こちら、明太フランスパンなんですけど、むちゃくちゃ美味しいです。これ、何かっていうと、フランスパンに明太子が塗ってあるんですよね。福岡 だけなんじゃないかと思うぐらい、あの明太フランスパンが売ってるんですけども、まあ。全国各地に置いてあるんですけども、もやっぱり福岡って明太子が超有名で。その中でも、その美味しいと言われている明太子を使った。パンストックの、えー、明太フランスパン、これはおすすめです。これ一本なんと二百十六円もします。いや、違う違う、ハーフで半分で二百十六円するんですよ。よっていうぐらい、結構。パンって値上がりしてるなと思うぐらいなんですけども、味はすごい良いです。 日本で食べられるフランスパンってちょっとなんかしなってたりするんだりするのが多いんですけどもここのフランスパンはしっかりとしていて硬いんですよでくて中がふんわりとしててでなおかつ、えー、そこに、えー、明太たとかさっと塗ってあるのたっぷり塗ってあってでおいしいなおかつ食べてわーっていう感じがするのがすごくおすすめのポイントになります、えー、明太たフランスパンなかなか、えー、売ってあるところも少ないんですけれども今最近東区のパンストックのお店があの 天神の方に移ってきまして西かさの方にありますそこで新しい電波ができたんでそこのパンストック行ってみてもらえるとすごく美味しさがわかるんじゃないかなというふうに思いますでちなみに福岡にもたくさんフランスパンフランスメンタイメンタイフランスパン置いてるんですけども僕は一番そのパンストック の, その西中さんにあるパンストックのメンタイフランスパンが一番好きですまず1つ目の紹介はメンタイフランスパンでした次2つ目2つ目のおすすめのお店はトーフィーの 豆腐チョコです、えー、豆腐チョコって何かっていうと三、あのー、原豆腐店っていうのが福岡にありましてでこちらのお店がやってるトーフィーっていうコーヒー屋さんがあるんですよそこで買える、えー、豆腐チョコはすごくおすすめですで何がそんなに美味しいかっていうと実はこの豆腐チョコあの堀江ンさん堀江孝美さんがあのプロデュースしたん監修したのかなっていうことでも有名になったぐらい全国でも有名な 豆腐で作られたたチチョョココががあありりまます。す。豆豆乳乳かなで使ホワイトチョコだったりあの抹茶だったりとかチョコレートだったりとかがあるんですけれどもその中でも豆腐のチョコすごくちっちゃくて結構いい値段がするんですよ実際コスパ生活僕はしてるんですけども実際いい値段がするんですよその中でもやっぱり豆腐チョコおいしくて一口食べてなんかパッと溶けていくような味わいでほんのり豆腐の香りがするようなチョコレートになっていますもう絶対 来たらら食べててほしいいいなっていうぐらいの、えー、雑誌に載ってないような場所なんであ違うあの三原豆腐店は結構雑誌に載ってますね有名なんですけれどもあのなかなか載せないというかなかなかチョコレートにはメインに行ってないんでよかったらチョコレートも食べてみてはいかがでしょうかでそこでも三原豆腐店のやってる三原豆腐店という居酒屋兼豆腐のお店とプラス、えー、西中洲にあるあの豆腐フィっていう そのパンストックの隣にあるカフェも、えー、豆腐チョコが買えるんでそちらにも行ってみてくださいで僕が紹介した一つ目に紹介したあの明太フランスパンもありますしト腐フィっていう豆腐チョコが買えるお店も、えー、西中津にはあるというところで、えー、実際行ってみてもらえればなというふうに思います二、えー、つ目は、えー、豆腐チョコでした三つ目三つ目何かっていうとハニーコーヒーのコーヒーです 実はこれハニーコーヒーって結構福岡では有名でたくさん店舗がありますで飲んだこともある方もいらっしゃると思うんですけどハニーコーヒー普通のコーヒーですなんでそうやっておすすめするかっていうと実は値段がめちゃくちゃ安くてなおかつフルーティーなコーヒーを飲めることですでだ い, たいあのスターバックスだとかでいうとアメリカから来たコーヒー店なんですごく渋め、えー、酸味が強いようなコーヒー濃いコーヒーが、えー、多いです でドリップコーヒーでいくとドトールとかサンマルクだとかインスタントコーヒー系もあるんですけれどもハニーコーヒーになると結構フルーツ系の香りのする香りのいいコーヒーを提供してくれるのがポイントの一つになりますでハニーコーヒーなんでそんなにいいかっていうとやっぱり香りがいいことプラスリーズナブルであのコーヒーの違いが分かりやすいんですよね僕日日毎日 2回3回はコーヒーを飲むんですけれども結構コーヒーの味って分かりにくいっちゃあ分かりにくいんですよ。あの例えで言うとビールの朝日かキリンか。 他のお店のかっていうのが分かりにくいのと同じようにまあなんとなく分かるけどああ飲んだ時に何か違うのは分かるけど実際一緒じゃないのっていうふうに思うのと同じようにコーヒーってあんまり違いが分かりにくくないんですかって僕は思ってるんですけども実際そのハニーコーヒーの本日のコーヒーっていう日替わりで変わってる本日のコーヒーはすごく香りが立っていて分かりやすいです。 なんであこれいいコーヒーなんじゃないかなって思いやすいっていうのがハニーコーヒーのポイントになるかなと思いますでプラスなんで言ってほしいかっていうと僕が昨日の放送で紹介したあのカフェ2000円で使い放題の、えー、オールウェイズドリンクっていうのが使えますオールウェイズドリンクが使えますなんであの2000円払うと月々何杯でも飲める要するにもう確定定額2000円払って何杯でも飲めるコーヒー のお店がハニーコーヒーで、なおかつそれがそこを扱っているコーヒーがすごくおいしい、香りが立つというところを紹介したけど今回はハニーコーヒーを入れてみましたで。実際飲んでみてもらうと分かると思うんですけども、香りがすごくよくて、えー、スッと入ってきて飲みやすいというのがそのコーヒーよかったら飲んでみてください。でちなみにコーヒーが苦手な人はキャラメルだテとかフェラールだとか。 っていうのがあるんでよかったらコーヒーも飲んでみてください。他のコーヒーか。他のコーヒーも飲んでみてください。今日はですね3つの福岡のおすすめのお店を紹介してきました。大体雑誌に載ってないようなちょっとマイナーなところを紹介してみたんですけれども、いかがだったでしょうか。ファンストックのメンペフランスパンを紹介しているような雑誌ってなかなかないかもしれません。えー、三原豆腐っていうのは三原豆腐のチョコレート、豆腐チョコレートを紹介しているのもなかなかないと思います。で、プラス今回は見てくださった方、ハニコーヒーだとか、 なかなか広告だとか打たないと思うんでそういってみれも実際行ってみて僕が住んでみていいなと思ったのをどんど ん, どん紹介していくんでよかったら次の動画も見ていただければなというふうに思いますで実際行ってみてこれがいいよとかあれがいいよとかで次回ですね次回僕が紹介したいのはあの福岡在住者がおすすめするラーメンだとか福岡在住者が絶対行ってほしいようなめちゃくちゃ景色がいいカメラとか を紹介してくれるので次の動画もよかったら見ていってください。また次、明日ですね、放送するとよかったら見ていってください。今日はですね、おすすめのお店、なかなか行かないような、教えてくれないような3つのお店を紹介してました。えー、ゃ今日の動画いいなと思ってくれたはいいねボタンを押していただいて、またチャンネル登録もよろしくお願いします。またじゃあ次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。